神社でお参りをしてきたのでジャン君が手術でね、えー、ちゃんとちゃんと生還するように、えー、健康になりますようにと言ってきましたが、えー、3日ぐらい前からちょっと風邪ひいてます鼻くしゅくしゅやっております一応 手, 手術用として もらっている抗生物質を飲んでいるので、これで風邪の方も治るんじゃないでしょうかと言われております。治ると良 い, いね。そして万全の体制で手術に臨みたいです。来週火曜日です。ジャックに飲ませるお薬です。えっ、ー、となんだっけ、合成物質なんかいかつい。これを今日も飲ませます。 リ、う、カ、ん、さんはい、よく飲みましたリカさん抗生物質いい子だね、じゃん抗生物質効くといいねくしゃみが止まればいいね、うん